そう床下雄室なの床下からボコボコボコボコ出てる珍しい温泉ですああ気持ちいい床下からボコボコボコボコすごいね天然なんですか僕は天然なんです今日はぬるい顔じゃん防寒神経を高めてこっちに濡れます、うん、素敵なお部屋を使わせていただきます素敵いい最高わマジ最高 美花温泉はここに川が隣に流れててとりあえずアブがすごくて今が8月の半ばなんですけどアブがものすごいので絶対アブよけを持ってきてここがいいですって私も買ってきましたこんな感じで川のふもとに1リットル100円で温泉水が持って帰れるんですね見ててこれ川あー怖いアブだけけ本当に気をつよ 優しいのでここで温泉水が持ち帰れる仕様となってます中にメインカブステアで炭酸水素温泉ですこの希釈を使ってここからですねそこのところから出てるところから持って行けますあれペットボトルも受付で買えるので買って持って帰ることができます油が怖いから早々に<笑>戻ります<笑>すごいんで油がしょうがないんだけどね<笑>ということでですね違う 入りまーす。行ってきます。ということで、中で待機です。<笑>いい感じー大好きー<笑>帰ってきたよ、千原ただいまー<笑>見て、ここえ、すごいこの階段を登って、素<笑>敵なお部屋を使わせていただきまーす。<笑>素敵ーいい最高最うわ、マジ最高 ましたこんな感じですはいただいま千原ここはですねすごくないどこどこそう床下遊出なの床下からボコボコボコボコ出てる珍しい温泉ですはいということでグレース到着やでオッケー。じゃあちょっと学校行っちゃうかな行こうかうんおしゃごらんねえ、うん 真っ赤の匂いいい気持ちいい、ね、これああ気持ちいいこれいいいいいいいいがよししじゃききままますすす天然天然天然。 水産えー、おーめっちゃこれはいいわ。 これいいよね。もも起きるからめっちゃ混むみたいだけとね。行ってた。でもう今の中でも結構混んでて、結、う、構、ん、たせてもらって、うん、今帰らせてもらってるんですけど、うん、優しいそしてピ、うんな<笑>ね。すごい山の中に温泉とかあるんだっ。あるさえなんとかなるから、ね。お前は、うん、そっちで暑いので洗って入、うんはい、ってった気がする。うん、日日十八年。切り傷やけど皮膚病。うん 持ち帰れる、あそこで100円で、うん、キリットル持ち帰れるよ う, う, う、そそうう私前なんか、前、埼玉かなんかの、うんうんうん、そういう温泉で、うんうん、持って帰っていいよとか言ってペットボトル4つぐらいもらって、うんうん、どうやって持って帰るのとか言いなうから、うん、持って帰って、うんうん、自分の家でぶわーって入れて、草間みたいになって、うん、ふくふくってくるのが気持ちいい。うんいいよ いいない、うん、左足をずっと小指を小指に入ってやらかしてで、うん、そのま、うん、って昨の右足やって今、うん、右足に青炭があります、うん、<笑>あでも炭酸ガスといいって書いてある炭酸入ってるんだ炭酸ガスと共にって書いてあるから炭酸ガスがこう入ってるんだ3年は、うん、遠いかなあれ三年はい炭酸っぽい <笑> こ, 違うこういうところに来たかったそう、こういつころが好きなの<笑><笑>こういう釣り船がこういう船がり船でこうなってるやつ釣り船している釣船<笑>、ね、<笑>の服が好き持って帰りたいね、ここの釣り持って帰ろうかな、持って帰ろうん、ということで、藤、う、原、ん、はこんな感じでした、うんはい 当時の人多いから、うん、当時に来るのが最もうず、ん、っ、うんね、と入れる昨日めちゃくちゃ暑い掃除のお<笑>で、ね、今日はぬるい掃除をで寝る前にさこういうの防寒神経を高めて一緒に寝れますで、うん、むしろこちらが温まるしね芯かが温まるから、うん、温まるのこっちなんでお母さんが入ってるならばさらに温まるだけどねあ入ってるね ますはいということで次はのんゆいきます。いりまーすはいあー